お土産は私たちの笑顔と元気ですよろしくお願いします<笑>それではそれでは踊っていただきましょうジョー・ジュニアの皆さんですお願いします楽しく参りますイルヤマージョー・ジュニさあ元気な公室に入ってまいりますイルヤマジョー・ジュニアのイルヤマ ニトリさあまずは探検の無事を祈りお祈りから。 今日も始まりました犬山484小さな犬山情報コーナーさあ本日お話しするのはどうしましょうジョーとジョージュニアについてお話ししましょうかジョーは2000年に結成しました2000年に結成した時にお世話になったのがバーサーラ水浪の皆さんそしてジョージュニアができたのが2007年 よし皆様、ありがとうございました<笑>